まず一つ目デデンお前いき山 に, 山 に, 山にカメラ OK オート OK イヤッチ OK よーいスタートどうも皆さんこんにちは明けましておめでとうございます2022年1月一日今回ですね監督大好きな駿河屋さん行ってきました合わせて こちらの動画をぜひご覧ください。監督が購入しましたもの。それが、ジャンク少年ジャンプ系フィギュア、積み合わせセット、4000円税込み。こちら、ジャンク商品となりましたので、破損、汚れ、パーツ掛けなどの状態ものが含まれております。ご了承の上、お買い求めください。まあ、正直なところですね、5等分の花嫁セットが欲しかったんですけども、ま、速攻でなくなりましたね。えー、監督が気になったのは、まあ、不少女フィギュア福袋と、ジャンプ系ですね。不��事系も真なんですけども、ジャンプフィギュア福袋を買わせていただきました。このままダンボールで持ちか鉄移動する、 ことになるのかなと思ったんですけども、ちゃんとね、くえ、髪のえ、用意していただきましてですね、セーフでした。ジャンプ系といえば、まず、思い浮かぶるのは、ドラゴンボール。ちなみに監督、ドラゴンボールはですね、まあ、子供の頃見てたので、まあ、正直、現在欲していません。ヒロアカー。めちゃくちゃ欲しいです。フィギュア柄には、こちらございます。まあ、あこの中でかぶってなければ嬉しいかなと。ワンピース、めちゃくちゃ欲しいです。監督、今、現在、ワンピース、まあ、最近、第1話から見始めましてです。ありますのは、こちらですね、ハンコックさん、1体のみとなっております。 はいこちらはですね、やったいキャッチャーというオンラインクレーンゲームでゲットしました。というわゆですね、ワンピースのフィギュア、持ってないので、めちゃくちゃ欲しいです。あと、呪術廻戦、呪術廻戦監督ですね、第9話でですね、切ってしまいました。とりあえず、この4大アニメがジャンプ系かと思って購入させていただきました。まさとしたはですね、これくらいです。何が入ってるのか、めちゃくちゃわくわくしております。いや楽しみだな はい何が出るかなドンまあ緩衝材の紙袋が入っておりますねここまではいいですよまず今回ちっちゃいものからいきましょうかあっしまず1つ目セレンはい開けているおナミさんやったおいいよいいよちょと剣が曲がってるのかなただあいいねサイズ的にもでかくていいですね足のパーツもありますねえつけましてこれちょっ戻ってもう こ, こう戻したいよねこう戻したいよね こうかこうかいやでもこうするとこうなっちゃうでしょ1個目ナミさんだよねナミさんだよねというわけでめちゃくちゃスタイルがいいナミのフィギュアをケーとしましたありがとうございます大当たりですはい次いきましょう箱系は後半からいきましょうまあまずは袋詰めされてるやつからこちらはいおっン時じゃないなえーだサンジ時なのかなちょっと台座は汚いんですがワンプレストワールドフィギュアコレクション名前は書いておりませんねこれを 尻にセットこのパイプはこれ武器ですかねこれはこういう確か曲がってるものなのかなこっちかこっちか多分こっちだと思う仮で絶対違うと思うけどはいこちら多分これ三時だよねでもなんかこれやけどの跡あるからちっ三時じゃないかもしれないけどすいませんちょっと名前がわからないあたりですねありがとうございます続きましてちっちゃいのかいきます。ーんえあいいのか校長忍あちょうどいい監督の家にはですね校長忍がおるのですが出かけておいて ままましししてて首がもけてしまいました瞬間接着剤あ大丈夫かな大丈夫だと思うんですけども、新たな故郷を忍ぶ2体目が来ました。ありがとうございます。こちらが2代目。はい、状態を。いいですね。ありがとうございます。いいよ、いいよ。いいですね。知ってるキャラクターはやっぱいいよ。えー、次、こちらはい。おデクデクだよ。やったデクのフィギュア持ってないんだよ、1個も。よし、よしおお結構クオリティ高いやつだ。うわぁ、嬉しいな、これ。これをつけて、 してまたお尻に穴が開いてるのでお尻につけますはいというわけでヒロアカのデクいやいいよ超大当たりありがとうございますえこの時点でかなりいいよ はい、次。あー、まず結構細かいのが入ってますね。でーん。おー呪術改正野原ちゃん。いやー、呪術改生10話からまた見よ行くかなー劇場版も今やってますからね。大事かっこいい。結構でかいね。えー、ちょっとこの機会にもう一回見直しうかなぁ。こう最近のフィギュアってさ、動きがあっていいよね。いや、かっこいいよ。かっこいいよ。はい。またこういうクールキャラなのにね、天然入ってるところがまたいいよね。この今回の私、カラツチかっこいいでございます。 ありがとうございます。やっぱジャンプ系いいわ。袋詰め系は今終わりましたね。あとはもう全部箱に入ってるものですね。あ、ちっちゃい箱が結構ありますね。あ、なんか同じサイズ感あと一番ちっちゃい箱。ONE ワンピースのモビーデック号 WB05。あ、船だ、船だ。どうせだったら開けましょう。モビーデック号、いや、すいません。ちょっと今61話までしか見てませんので、ちょっと分からない船ですね。ただ ONE PIECE なので、嬉しいです。新品未開封でございますね。おお。何これ クオリティ高いけど。青い台座はわ、これ結構でかいし、リアル。ボビーディック号完成いたしました。こちらでございます。いや、結構クオリティ高いね。これクジラだよね。知らないフレなんですけども。ありがとうございます。はい、次行きましょう。え、小さいの。アイサンジーワールドコレクタブルフィギュアボリューム10。あ、このシリーズね。こちらも新品未開封。あ、さっきの青い台座。おー。 サンジのワールドコレクターズフィギュアとなっております中は何も入っておませんでしたはいじゃあ次行きましょう小さい箱はなくなりましたねあとはちょっと大きめのサイズがありますねよし、はい、これ行きましょう中くらいのサイズでンおっ煉獄さん持ってましたーありがとうございます煉獄さん持ってまーすーちょっと皆さん大秘宝でございます先ほどの古城忍ええー、また<笑>また落下して首が<笑>首が<笑> 2代目がいるので<笑> 2代目に変わりたいと思います ありがとうございましたもうすでにこれは多分新品未開封っぽいですねこちら煉獄さんですねこれゲットしていますのではい続きましてこれかななんか重たいなでっかい一番でかいのは一番最後にしておこれなんか梱包されてるよでンっンジュス改正スーパープレミアムフィギュア<笑>五条悟る分未開封品だよ<笑>開けないと置きたいと思いますありがとうございます続きましてこれちょっと重たいよ<笑><笑><笑>あ禰豆子持ってるなー<笑>これは持っております 確かこのネズコね、200円300円でゲットしたのと、あとメルカリで欲しいフィギュアがあったのに、一頭についてきたネズコ2つ目と、で、こちらが3個目となっております。あ、こちらは開封されておりますね。3体目のネズコがゲットできました。ありがとうございます。ラスト、ラストラスト。あ、まだあるね、まだあるね。いや、お、一番でかいのと、中くらいのあ、これはいきましょう。え、あと2つです。じゃん ドラゴンボール来たードラゴンボール超戦士列戦第一章永遠の高敵士悟空が出ましたはい。ここに来てやったドラゴンボールか次行きましょう。えー、ラスト。でかいですねいや、ワンピースか鬼滅か。色赤がいいなドラゴンボールは避けてほしいなじゃあ、ラスト。でかいところは。これ鬼滅か じゃーんドラゴンボール来ましたドラゴンボールだったバーダックフィギュアバーダック悟空じゃなかったバーダックフィギュアゲットしましたありがとうございますというわけで、はい、カレーになりがとうございました 今回開封したのがそれからジャンク少年ジャンプ系フィギュア組み合わせセット4000円ですね買わせていただきましたはい結構面白くて個人的に一番嬉しかったのはですねこの2体は嬉しいねナミさんとデク初デクですよ初デクそしてかっこいい発頭身ナミさんこの2つが個人的に嬉しかったですあとこのフィギュアの完成度としてはですねこの2体もかなりですねいいですね意外と箱系はこちらがらですねプライズ系のフィギュアとなってきますありがとうございます じゃあ、振り返っていきたいと思いますまず一つ目がナニさんそしてコチョウ・シモビー・ディックゴサンジ・ノマルちゃんディクちょっと名前がわからない煉獄さん・チョコのセゴク・ネズコ・ゴジョサトルそして一番でかいのが バーラックでございました。はい。というわけでですね、なかなか楽しめる福袋でございました。ありがとうございます。このチャンネルではですね、現在、福袋動画をたくさん出しております。興味があったら、野心版とゲーマーズの福袋を開けておりますので、チャンネル登録をして、他の動画もご覧ください。この後にもですね、また何個かアニメ系の福袋を出していきますので、ぜひ、今後もよろしくお願いいたします。では、また次の福袋動画で会いましょう。 こちらジャンク商品のような。こちら来ていただきました。というわけでですね。ええー、駿河屋ジャンク。ええー、駿河屋。中和からまたみん、みん、みんな、みん。これは未開封だから、ちょっとまだ、あ、開け、開けないと思う。サムネ行こう。サムネ。しーうん。はい。お待ち。